皆さんこんにちは。えっ、ー、とですね、アルミのアルプス公園だったよね。明日と参りましたね。もう今日ですね。もう天気もね、もう全部が良いいい一日ですよ。すごく素敵な景色も素敵な人と一緒にね旅をします。 声の声なんだけどなんかちょっとみんな落ち込んでるというか元気がない人もなんか数値があった人ですねその先は猿が多いって 面白い看板を発見しましまたよ、ね、と今これからちょっとアニメの話がするかなでこれはキキョウという花なんですけどなんか犬やしお犬やしおね分かってるでしょうでそこはまあ一人の主人公のミコさんですねキキョというミコさんがいてでこの人の名前ですねその、うん 草があるんですよ、で、その草ですね確かにそのハーブ焼きその医療に使ってる草なのかなでこの気境前の気境ですねで実際にそのアニメに出た気境ですね。 まあ、ちょっと違うかもしれないんですけど、それを自信がないけど、でも、やはり、こういうね、こういうものを見ると面白いだなぁと思いますね、実際。でも、なんか、今は季節じゃないのかなちょっと、その、看板ではなくて、実際のものは、ちょっと見かけてない。 さよ発見、最後。すごい二匹ですよ、二<笑> 匹, 匹。すごいすごいでしょう。<笑>そう、テンション上がった。えー、<笑><サ>ー<笑>タンポポを食べてるね、さよちゃん。<笑>わー。 おさるさん、おさるちゃん、こんにちは。えっ、覚えた、覚えた、ね。おお、なんか。元<笑>気です、ごくタンポポね、タンポポは美味しいのかな。私はタンポポ、タンポポスープを食べたことがある。足はタンポポスープ。私のロ、ロシア、うん、お母さんが作った、作ってくれたキはキは。そうそうそう、タンポポとクラッキーは。<笑> ええー。なんかここに、すぐここに来たんですよ。なんか。ジャンプしたのかな。いる、いる、いる、いた。あ、あ、いた、いた、いた、いた。え、え、え。ちょっと待って。よいおお。ないね、どこ、すごい。もうない。どこどこどこ。あーあー、外なんか遊ぶじゃん。 とちゃんっおおおおおおウフフ。<笑> すごいすご い, いっぱいいるんですよでなんか小ザルちゃんねその橋の近くにいた小ザルちゃんも面白かったいやーマジですごいおいしいのかな今クローバーを食べてるねでなんかそこはちょっと父があるそこのねそこの子はねお母さんじゃん。 スススス<タッ>ス<タッ>なんか橋に登るんですよそこはわここもいるここもいるえなんか赤ちゃん赤ちゃんなんかなかなかなか赤ちゃん赤ちゃん下に赤ちゃんがいる。<タッ> すごい。もう来て嬉しい。ねえ。わあ。こんな近くに見れるなんて。<笑> なんか可愛いいいいいいでもちゃっっったたけど、そこそにいっぱいいっぱる来た来たぞ、えー、すごい。怖怖いい、ね、ちょっと怖いです まあ、近づっちゃダメなんですけど、まあ、私はちゃんと共有を取るんですねなんか iPhone が大事で食べちゃったら私も、ね、サルちゃんのね困ると思いますけどなんかねまあわあ面白いいんかね じゃあ、はい、お尻が赤い。<笑>なんか昔からの夢がある、実はね、猿。なんか、猿を関わる夢、日本と猿と温泉の関わる夢。なん<笑>でしょう、うなん で,、ね、でしょう、私ますかと一緒に温泉に入りたら、はい、当たり。<笑> で、みんなこちらのサルちゃんたちですね実は首輪を持ってるねで最新「エヴァンゲリオンの森」ですねなんか首そのパイロットたちも首輪を持ってたねで何か悪いものをやったらねこの首輪ね爆発するんですよね<笑>いや本当の話まあ本当の話というかはいその話ですはい、はいはい<笑> こんな感じでね。<笑>なんかこういうところはね。多分ご視聴ありがとうございます。<笑>じゃない？<笑>じゃじゃーん。なんかまあ一応<笑>気持ちい い, <笑>いや。やはり、い、髪の毛はね<笑>。髪の毛見えるかどうか、私見えも見えない。全くね。全く私しば頭になったんですよね。<笑> 行<笑>きましょう<笑>ありがとう<笑>、はあ気持ちよかった本当に。<音楽>